こんにちは吉本浩二です2019年早いものでもう12月になりましたあと1ヶ月もすると2019年も終わり2020年へと月日が流れていきます 今年の汚れは今年のうちに今年の疲れは今年のうちに2020年きれいな体で迎えるためにも整体やマッサージで体の疲れをとってみませんかするとすごい元気な体で2020年出発できると 思います過去にですね、餅を食べて、朝ゾウにで餅を食べて、ぎっくり腰を起こして、朝9時に電話があって、出張生態に行った、出張生態のお電話をいただきました。そのお客 様, そのお客様が言 おっしゃった言葉があります。去年のうちに、マッサージやっとけばよかった。なんで去年電話しなかったんだろう。仕事は忙しかったもんな。だから電話できなかったんだよって。そしてその状態で年を明けて、正月の3日にした。朝9時にそのお 客, お客様から電話があって、 吉本くん、今から来れるちょっと朝9時で早いけど、今か ら, 今から来れるというお電話をいただき、僕は、はい、行けますって言って、正月の、正月1月3日、出張生態に行った記憶があります。このようにならないためにも、今の 2019年のうちに2019年で作った疲れを癒してあげると2020年新しい体でスタートできますもしよかったら2029年の疲れを癒してみませんか紅茶生、紅茶生態院では あなた様からのお電話をお待ちしております。ありがとうございました。